俺は 気, 気にしろって言ってんだよね俺は気にしないんだよってそういう風にやりたいので癖で癖で癖でこうやって持たれると気にしなさいよって思ってんだよね俺のほがそう気にしちゃってる俺気にしちゃったこ こ, ここをやっつけたいの彼はね彼は だ, だからやっつけたいのここやっつけたいの俺は気にしないんだよってで僕の なんのあの自由なのね自由自由を尊重してんのだから自由が第一でここ気にしちゃったら不自由になっちゃうもん自分がだから気にしないの気にしないでほら自由に足とか手とかね使えるっていうそう腰とか全然か 気, 気にしろって彼は言ってんだからここにそれにお付き合いしてこうやって付き合える付き合わないの 付き合ったりやられちゃうんだからこれ開いてんだからこれああ開いてんだねだから来たんだけど 気, 気にしろって来たんだけど気にしないでどうぞあっち行きたいんですかああどうぞ行ってくださいどうぞどうぞどういうに言ってんのだから自分が気にしちゃダメなのあっお付き合いしちゃダメ癖でさこうやって持たれると癖癖なのかな必ず付き合ってきちゃうの れをや め, とやめて自由になる練習なの自分がこ う, あのこういう道場だからねそれ自由になるの自由気にしてんだってほら気にしてんだ よ, んだよ全然気にして気にしてねえんだよって俺は気にしない相手は気にしてる気にさせたいそういう練習なのだか ら, ここから気にしてこう気にしてや気にいっちゃったらやられちゃうの体の方が強いんだ若い とかね、強いと思ってんので僕は弱いだから気にしない気にしないでほらほら後ろ入って気にしてないのいこういうとこその練習だと思ってやってほしいのね気にしないで自分の姿勢が姿勢とかまっすぐが大事一番大事自由が大事一番自由なのほらここ気にしたら不自由になっちゃう不自由になっちゃうんだよ だから自由にしないでほいほいほい自由なんだからさ自由な足も自由だよね手も自由だよねで使えるところを使ってんの手を使える時は手を使う腰を使える時は腰を使う足を使える時は足を使うほで自分が安定してるってのが大事第一優先お、あ第一優先第一優先ほら安定してんの全然手なんかやってないのそういう話ね もう少し、あ上と下はんでこうやってやってんのビデオでも言ったんだけどさ上は何でこうやって上やってんだって言ったらここに行っちゃうからみんなだから上だったら気にしないんだよねほらっあ 上, 上っていう意識があるとこう付き合うっていう意識がなくなるから上あ上やらなきゃってほら全 然, 全然 ここ付き合ってたらこうなっちゃうこうなっちゃ う, う, ちゃうでも上やるってのは上あ上天井上だ上だこういう感じねで下とか上とかやってるじゃあ上とか下とか練習だからじゃあちょっといいあのその場でこ彼がいるんだよね僕がいるんだよねで合気道やってるから彼をやっつけたいと思うのカオが倒した方が勝ちだと思ってんのみんなだからこうやってな崩れていってもやっ てていいっった方が勝ちいいっていう風に思ってんのでそれはここではそうじゃなくて気にしないでこういう自分の体を使うことで彼が自然と倒れたああた倒れたら勝ちじゃないんだから勝ちだと思ってると何か倒して終わりっていう風に思っちゃうのだからこういう手を通じてここでふんかうまくテクニックを使ってやっつけてやろうって思うでしょそうじゃないの だから、自分がこういうふうに自由なの、自由なの、彼が自然と倒れたっていうふうにやりたいの、だから手のどうしろ、足のじゃなくて、自分も自由にするの、自由に、自由に、自由に動くの、こう、動くの、動くの、動くからこういうふうにしたんだろそういうふうにやりたいの、そ, そのほが勝 ち, 勝ち、勝ち負けではあんまりやりたくないんだけど。<笑> 自由なの自由なのででで彼が勝手に倒れたのそういうふうにやってほしいんだよねこれやっつけてこうやってやっつけて倒れたら俺が勝ったよってと力あればできるんだよねでも力ないんだからだから自分が自由な方が勝ちそういうふうにやってほしいのよだからまあそういうつもりでやってくださいってことねじゃあもういろんなこと言ってるんだけどねあのあのちょっと 言葉だだと伝わらないってんだよね、えー、手を競わないとかいろんなこと言ってんだ、ね、よでその稽古方法として手を使わない手を使うこういうとこ置いとくとで 手, 手で普通がやりたくなっちゃうから手でこうやってこうてやってやっつけたくなっちゃうでもこううしょうがないからこうやってこういう練習方法ねでこうほら全然関係ない関係ないここ、ね、手使わないでこうほら帰 っ, ってきたらこう。 <笑>僕も下手なんだけどね<笑>下手なんだけどさこうやっててそうそう そ, うそしてこうでこう本当上げてこうくんだよねでこう隙間持ってるの隙間隙間隙 間, こう 隙, 間隙間見てこうこう手を使えない手を使えないとじゃあどうする手がこういうふうに切れちゃったらどうするボカって殴られてやられちゃうのやられちゃわないの自分の自由なんだから使えるとこ使うの 足使えてたら足使ってもいいよで足手は使えないのねで体使えんだったら体使ってもいいよで手が使えないのでもこうなっちゃっ た, こうなっちゃったそうしたら彼の資格はどこだあここだ手 を, 手をそんなに使わない で, で練習方法もあるのそれは何のためにやってるのっていうと自由のためにやってるの手を使ってやりがちだから や相手をやっつけたいが手を使いたいだから手を使わないでこ う, こうで隙間ねずっと入ってくればこう下げていく 相, 相手がこう詰まっちゃってあ行き場がなくなっちゃってもっと入ってこ来られちゃったからしょうがないから倒れちゃったってそういうふうにやりたいわけであのいろんな方法をまあやってんだけどね<笑>うまくないからみんな伝わらないんだけど まあそういういことだから手を使わないで自分が自由ですよ、それから手を使わなくてもいい、それから足を使う、逆に足を使って、こう、そうするといい位置くれば倒れちゃう、そういう感じね、だから自分が倒してるんじゃなくて、相手が勝手に倒れちゃったっていうふうにやりたい、そういう話、手を使わな い, わないんだったらこういうふうに下がってくれば、そういう話ね。 えー、っとそれでいろいろ方法があるんですよ、それあの今、いつもやってるのは、こういう腰とか足とか、自由に使うことで、まっすぐ上げて、こういう手法内の形、合気切の形があるのねで、これをやっつけに行くのと、話は別は、やっつけに、やっつけに行こうとすると、この下取って、こっ、こぐって、ぱっと回ってって、でもそんなことやってたら、やられちゃうんだった。 彼の方が強いんだからねだからこうやって入って入れなかったら入れなかったらあっこ れ, これ閉めてこうやって入れなかったらしょうもないからこうやってこうやってこうやってやるのよ自由なんだか ら, えだからこ何もこうやって来たここの下度来なさいってこうやってやってるわけじゃないのこの詰まっちゃったんだったらこうやってこうやってこうやっ て, こうやって全然いいよねそういう話だからね たまたま手があるかたたまたま手はこういう形になってきたのこういう形だから隙間が見えたのあ っ, あっち行ってもいいよこっち行ってもいいこっち回ってきてもいいどうでもできるの自由だからどうでもできるけど氷投げの形があるからこういうふうに入ってきたのそれでさらながらこれでもいいねこう来てこう待ってれば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 そういうい話でしょだから彼に応じてやってるってこと彼に応じ て, オーラーてほら来てほらだから技が自然と自分の自由の追求が相手のいろんな技になってるこう自由でさよならでもいいんだけどさよならでもここでさよならでもいいけど倒れちゃうから前に出てきたこういう形ね で, で塩投げの形っていうのがあるから塩投げをやりましょうこういうねしな 向こうこうしょうがないえっ、ー、と倒そうと思わないであのやった方がいいね自由の自由自由の追求あのね 回, 回ろうと思うとねこねここう脇、ね、締めてきて回ろうと思ったら姿勢が自分の姿勢が崩れちゃうのこれ不自由なの不自由なの自分が。 自自分のののの由な形ってのはどういうのかっててていいいうはどか思出して欲しいのこうまっすぐなっててこうねほらこうで伸びた伸びて伸ばされちゃったところ、壊されちゃうの壊されちゃうから嫌だからってなってしまうのその子こう落としたそういうふうにやってほしいのよだから だ, だ, だからこれを脇締められてるのか無理無理これは無理無理って不自由自分が不自由 だから自由のためにはまっすぐになって足が自由足が自由でほらただこれだけよ。だから形にとらわれないでほしいのよあんまりまあ僕の稽古はねそういう形にとらわれてる人たちもいるかもしれないけど僕の稽古は自由の追求やってると思ってだから朱投げやりましょうって言ってるんだけど塩投げっていうのはす ご, すごくその 形で色々学びがあるからそういう形でやってほしいんだけど崩れてまでもやってほしくないのよ崩れてまでもだから僕の時間はねそういう話じゃあ少しもう少ししようなきゃいけない来た来て彼はこうに相手が僕がね僕が攻撃者だと思うんでねそしたら来たらこの手邪魔だなってこう 手, 手出されてるの 手出せるこれ普通の人はこうやっ て, やって持ったら何かやってやろうと思ってるでしょじゃ投げ今のしお投げでもいいやでもあってやったらこ う, っ こ, うこうやって後ろを取ったのこういうのが一つそれからこう来たらこっち外に出てこうこやってやろうってそういうのをに思ってるの計画してんのそのために持ってくるのこの手はああ家いい育ってこういうふうに持ってきてんのこの手 だから僕がそういうふうに決断をした瞬間に彼は何かやりたいわけ決断 し, し, しちゃって持たれちゃったらもう引っ張り込まれて終わり次の手準備していくからこっちの手準備してる ほ, ほ, ほら準備してんだよねもう力が入ったら 来, 来ちゃってるって感じ で, でへそに来てこういうふうに入ってきてるとかねこうやって来てこうやってほらもう。 次の瞬間にやられてるってことだから排気道の人たちはそでも初心者からそんなことはできないの洗脳がガキはだから「はいどうぞはやってね」って言ってから待っててこれ今やりたいんだけどいや待ってるんの受け身の立場だからそしてその時にこういうふうに資格もらったとかねそういう自由に動いたとかそういうふうにやりたいんでしょで 話してるとすごく長くなっちゃうんだけど<笑>まあいだえー、っと相手のことを理解するっていうのはすごく大事なので本当はやりたいのは山々なんだ酔っぱってやりたいのは山々なんだけど受け身だかな待っててくれてる待っててくれ彼にとっては僕は待っててくれてる人待っててくれてる人待ってないんだけど本当は稽古のために待ってるのでそこのところを何かやるの 資格もらったりこうやって開けたりそれが息の稽古だから待ってるのが大事でこのやったらバトルになっちゃうんだからお互いにねあの稽古じゃなくてバトルになっちゃうケンカになっちゃう そ, そ, そ, それはよくないからだから待ってるそこをバーンと来て何か資格もらって何かやるってそういう形でしょ<笑>えーっと言葉がばっかりでかくなっちゃうあっくない たくさん喋んなきゃいけないんだけど、まあ、そういう話なのねそういうことを理解しといてそして持った持ったで次くるのはこれ足これ来るなってのこう持った瞬間に来るのね線で取ってから僕が決断して持った瞬間に来るのこうこ う, こう準備してるのでこう来るのだからもしくは そ, それで稽古してるんだけど 持った瞬間にだからうんとどうするのこうこうやって持った瞬間来るの分かってるのだからこれを止めなきゃいけないので 線, 線の稽古なんだけどこうやってやって待って、うん、まあいいやねこう取りに来たよね来たらこの手でこの手を止めたいのこの手でこの殴るこの肘膝 こうやって止めたいのだからこうやって持った時にこうそうすると来ない来ない足やってあ来な い, 来ない足そうすると隙間が見えるのそれで出てきたら一挙出てきちゃったそしたら一挙になっちゃったのなっちゃったの一挙にしてるんじゃなくてなっちゃったのこうこう来てう引っ張り込んでポカってこの手膝使いたいそこを 線を外して、持たれて、持たれたら線を外して、こう見てて来、来たら止めたい、足止めたい、そしたらここ、隙間が見えたの、で、隙間のところ、こうやって入ってきちゃったの、こうやって、こうやって、で、これが一挙の形だと、う理解ね、今回の稽古ね、えー、こう来て、この次。 ちょっとやられに来てんな や, やっつけに来るのわーってやっつけに来るのそういう形でやって<笑>難しいんだけど<笑><笑>うわーってこういうふうに出てきた自然と倒れちゃったほら倒れちゃったほら倒れちゃったのね倒れちゃったそういうふうにやりたいのでこれ難しいけどだから こういういうにやりましょうだから持ちに来たらってこうやばいのねこれが来るから持った持たれたら終わりよ膝だから持たれる前持ちでやつってこういうふうにほらちょっと隙間が見えるのそれでここに入っていくんだけどこれだとこう入れないねだから足をこっちからこっちこっちからこっちへで場所を奪うそういう形ね、えー、あっとこう だから来てほ、うん当はやる気になって来てほしいんだけど、まあ、そういう形でね<笑>そしてこうねい場所を奪うのそしてこういう形だから一挙形なのねじゃあこれねこれねさっき自分が自由になるために足とか手とか自由に使うんだって言って言ったんですよねでこれを手をコントロールしてこうやってあ彼が来るから こう例えば上からこういうふうに色々い い, いい の, あの要は来ちゃうってことだけが大事来ちゃうってこと来ちゃうってこと気付いてるってこと気付いてこうやって後ろね線外してこの線蹴りの線と か, かなそれを外してこういうふうに入ってくればこういうリり見投げになったり<笑>この線外して外して後ろ来れば 入り身投げになるよねこうね入り見投げ入り見投げそれからこ の,、うんうん、この線外してこの線外して肘がこういうふうに上がってっから上がってっから、うん、うわってややだなこれやだなって頭こういうふうこうこういうふうに入っていれば入り見投げ同じ入り見投げなんだけどさ大体いいこういう細い こ, こう一挙かなこう一挙入りみ投げ 持ち替えているみたいな、ね、この2つできますから彼のやりやすいようにかこれくらがないっていうのが目的くらっちゃったら何やっても何やってもあほらほらほ ら, ほら緩んじゃってくらっちゃったらダメだからテンションかかってると来ないよ来ても来ても触るだけでこっちこっちから入りたければこっちからこっちからこうないこう相手の場所奪って で自分の重心が彼の重心に置き換えちゃった置き換わっちゃったほらほらそういう感じ場所を盗むっつってんだけどこういう位置でこうやって落ちない落ちない落ちないんだよ彼の方が力強いんだからだから僕が自 分, もう自分の重心を使って中に入ってきちゃったのそしたら行き場がなくなって彼倒れちゃったのそして行い場がないんだもん彼だから倒れざるを得ないんだよね 競争してた競争してたらしてたら、うんうんうん、<笑>やられちゃう ん, ん, んだよやられちゃうんだよ体重使うんだよ頭頭使うんだよ頭ねそういう感じだから体重を使ってあこの線この線やばいここだったらやられちゃうんだいくらこうやってやったってやられちゃうほらやられちゃったら終わりだから背が外してんのも大事ほいこほらほらずっとほらほらほら 体重体重体心体重使ってんのここだったらやばんだられてくってすごい力いるんだよでも体重使ってんだから関係ないんだ体重使って歩いてと同じだよなそういう風にやってほしいのよだあんまり あ, あ時間ね<笑>あのねもっと稽古しろっていう人いるんだけどその辺が理解できないと形ばっかりになっちゃうから あの文教会控えっていうのはどうか知らないけどあの形も大事それからその意識も大事やる人の意識ねで形例えばこう一挙やるんだけど形も大事形通りやれば多分うまくいくんだよでもそれないと遠回りだからすごく遠回りしちゃうからねだからこうやばいこうやばいだからこうに入ってきた。 そういうふうにやりたいわけ。えっ、ー、と、うん、まあいいや。えー、じゃあ今度豊富に入りましょうか。ね、こう、こう、入りましょう。で、こういうの。内側入るのね。内側入るの、ここ、バーンって当てに入れて。普通はね、形通りやると当てに入れて。彼がのぞけた、のぞけた、そう、覗けたところ、こうやって入るのね。 <笑>そういう形ねこう手に入れてそうそうそうそうそうそうそうこう隙間が見えるのそしたらこう入ってあ普通普通はこ う, いうふうにこ う, いうふうに入ってくのかなまあいいけど僕は下下この下ね下下そしてこう入ってほら入れないよ入れないでしょこれぶつかっちゃうからでここヌルリンゴンってこっちに入るのここ足からそしてでこの手気にしないでこ う, いうふうに入って そういう形ね、ボーンってほらこうでこうこう入ってくるんだけどここの時に上体から入んないで下から入んの下から下から下からそうするとこの手が効いてこなくてねっ好きにしていいよ好きにそうすると好きにしてほらこういうふうにできるのこう好きにそしてでそういう形で、ね、じゃあ内側から入るのやりましょう ね、どうぞ外に出すんだそうすだからこうに入ってるのこうです ね, ねじゃあそうじゃなくて彼は来るのこれが優先これが優先ここ当たらないところにこうやって入んなきゃいけないそした当たらないのこれほら使えないでしょ彼の膝と膝っていうのは蹴りとパンチを殺してんのこれでところがここでいくらやってもあ来ちゃうんだから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 あ引っ張り込むだけしからこ う, い う, ふうに引っ張り込まれてくる前に自分はこうにほらそうそうに。で足 で彼が振り返ってきた時にこやってやんだからそういう感じにやりたいのそうじゃないと技にならないっていうかな形ばっかり追っかけてるとそういう風になっちゃう形はいいぞこうやってでね彼はだってこれ使 い, い使いたいんだからこうやってあぶってる間にやられちゃうんだよ生きてるんだから彼これで殺してればいいよこうやって。 バーンって言ってさ覗けて覗けけ殺してればいいんだ。す殺してれば終わりでもこういう形としてこうやってゃってのぞけてのぞけて振り返って戻ってきた時にほぐろうとした瞬間にやられちゃうこういう風にならないようにしたいのいうことは彼の反撃攻撃をこういう風に見てるってことそして来ない位置にこ う, うに入ってるの 来ないよね、だから、まあ、もっと簡単なのを落とすだけ、だけさそういう風にやりたいのは、これ、か。だか、ね、こうこうだからこう、ね、こうなんだ、こうなんだ、だからこうね、こう歩いてる、歩いてる、使って、そして抜けてる、抜けてる、だからこう、絶対来ない絶対安んだ、ね。 僕は絶対安心の位置でやってんの不安な位置ではやってないよ不安な位置でやったら や, やられちゃうかもしれないから俺の方が弱いんだから彼の方が強いんだからねそういうだから絶対弱いものは絶対安心な位置でやるってこと。これ大事じゃあもう一回やってみようかねじゃあやってみましょう形とらわれないでね